次は、えー、いよいよファイルやディレクトリをもっと細かく操作る話をします。えー、その前に、えー、ファイルを簡単に作る方法、えー、今、ハイテンテキストを作りましたけども、えー、それをもう一回説明しますね。で、エコーっていうのはですね、エコー、はい。ただ何もしないと、画面にこの、えー、パラメータの文字列をそのまま出してくる。あれはエコー。 えっ、ー、と、すいません。ビリオイドなのかなうんで。This is a pen っていうのをこうコートで囲むと、This is a pen が見えます。で、えー、その時に、さっきやったように、えー、こういう、えー、ダイナルっていう記号は、まあダイナルなんですけども、えー、この内容をこのファイルに突っ込みなさいっていうふうは見えますね。えー、こういうふうなことを書くと、えー、このファイルにできます。T1 か。じゃあ T1 にしましょう。 そうすると、t、えー、というファイルができてます。cat の t と dc ラペン。まあこういうふうにしてくることができます。でも、エコーというのはあくまでも、まあ汎用的なコマンドなんですね。あとですね、えー、エコーだと1行だけのしかできませんけれども、えー、2行以上の場合には cat が使えます。cat、えー、はさっきこの内容を見るのに使いましたけれども、実は、 キャットでファイルを1個も指定しないとキーボードからの入力になります。ただのキャットやってみましょう。と、え、じ。一行入力していると同じものが一行指定されますよね。終わりにしたいときはね、コントロールで、これはコントロールキーを押しながらでを押すと終わりになります。で、これは画面に出てきたんですけども、じゃあ、えー、これを、 実際に、えー、なんか、ファイルに作るためには、今度は、CAT の、えー、もう一回 T1 にしましょうかね。で、えー、This is not a thing。なんでもいいんですけど、で、Ctrl-D。そうすると、今度は、えー、打ち返しがなかったんですね。えー、このファイルは、だから CAT と T。確かに T というファイルにできています。 次にですね、cpmvlnrm という4つのコマンドを説明します。cp はですね、えー、cp ファイル1、ファイル2ってすると、ファイル1の内容をファイル2にコピーします。ファイル2がなければ新しくファイル2が作られます。えー、cp、t1、t とか言って作られるんですね、えー。そうすると、えー、さっき t0 なかったんですけども、t1 をコピーした t0 が作られました。 で、キャットの t と、えー、さっきの t となんですよね。うん、今度は mv と同じ。mv はですね、ファイル1の名前をファイル2に変更します。なお、ここにはですね、ファイルと言ってますけども、パス名でもいいので、えー、パス名を否定すると、別のディレクトリに移動することもできます。まあ、やってみます。それから、ln はですね、今度は、ファイル1に名前に、ファイル1にですね、別の名前を 追加することができます。えー、これもパス名を否定することができますので、別のディレクトリに名前を登録することもできます。で最後に RM から Remove ですね。Remove、えー、は、えー、ファイルを消去する。正確なのはファイルを消去するんじゃなくて、名前を一つ消すんですねで。ファイルはいくつも名前を持てますから、名前を消していって、いくつも名前がなくなったときにそのファイル本体も消えます。これもやってみてください。 えー、まあ、操作例はあります。なお で, ですね、えー、ファイルについて言えば、MV、名、え、前、ー、を変更するというのは、LN で別名をつけてから、RM で古い名前を消すのとほぼ同等なんですね、えー。まあ、それも試してみるといいと思いますよ。次は、ディレクトリの操作です。ディレクトリを作ったり消したりするというのも必要なことなので、えー、その説明をします。で 前に説明した MV は、さっき言ったように、ディレクトリの名前を変更したり、ディレクトリに置き場所を変更するのも使える。じゃあ、やってみましょう。MKDIR は、ディレクトリを新しく作ります。今、今、ディレクトリは、ええー、と、まあ、いくつかありますけれども、じゃあ、今度は、えー、MKDIR は Z1 とか作りましょうか。そうすると、Z1 というディレクトリを作ります。 じゃあ、今度は、えぇ、ー、MV の T0 を Z1 の T0 に変更すると、その T0 はなくなりましたよね。それは今、Z1 の中でなくえー、ちょっと難しいですからね。後でよく考えてください。で、RMDR とはですね、このディレクトリを消すことができます。ただ、ディレクトリが空っぽでないと削除できます。 そこで、なんで空っぽじゃないかというと、今、z1 の下には t0 がありますから、rm の z1 の t0 と。それから、rm の消すことができます。と、ディレクトリ z1 なくなりましたね。なおですね。 まとめて消していくには、r n r d i r ディレクトリってなると、その中のファイルやサブディレクトリーも全部まとめて消します。ただ、これはですね、たくさん重要なものがあるファイルをまとめて消してしまって何もなくなってしまったとかいう怖いことが起きるので、注意して使ってください。そして、さっきも言いましたけれども、cpmvnn の3つのコマンドを使って、ディレクトリの下にも移動できるんですけれども、例えばですね、 CP の T1、T2、あ、ま、あ、Z1 作りましたね、もう一回ね。9 Z1。今、Z1 は作ったけど、空っぽですよね。で、そこで CP の T1、T2、T3 を Z1 の下に。そうするとね、行き先が1個でディレクトリだと、元と同じ名前で Z1 の下にコピーされます。ですから、このあるファイルは変わらないんですけども、 Z1 の下にも同じ名前でファイルがコピーできます。MV とか RL でも同じように元の同じ名前でリンクを作ったり移動したりすることができます。もう実際にやってみないとわかりませんね。そのための演習問題もありますので。今説明したようなことからは、実際にこういうふうにずれ書いてありますので、 えー、いろいろとやっていますのでこれはよく読んでください。